皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月9日、今月もアスフェルド交渉を集めています。錬金石のために集めているわけですが、これ以上金の錬金石を集める必要はあるのかということで、昨日に引き続いての後編です。とりあえず、今月のノルマが終わりました。チュエルがすっからかんになってしまったので、また来月に向けて集め直しです。 というわけで、早速アスフェルド交渉を交換しに行きましょう。レベル110の防具に着替えたときに、1000個以上あった金の錬金石がゼロになりました。でも、あれから日課と集荷を続けてるせいで、397個まで戻ってきました。はっきり言って、これ以上は持て余します。無意味に強化して減らすしかないです。なので、もう金の錬金石と交換するのはやめて、次の錬金石が来るまで貯めておいた方がいいのかなと。 でも、次の錬金石が来るのって、11月のバージョン6以降ですよね。それまでに、結構な数のアスフェルド交渉が溜まってしまいますが、仕方ありません。頑張って倉庫を開けて保管することにしましょう。ところで、次の錬金石は何色になるんでしょうかねというわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。